皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ずきゆかりでお届けしています。4月22日、ポーカーでふわふわバニーを狙う予定でしたが、ランキングのスコアを見ていたら、かなり自信がなくなりました。10万点ですら、結構な強運を発動させなければいけないのに、30万点とか、もはや何が起きているのかわかりません。レインボースライムのダウン中に、テンション状態のロイヤルストレートスライムを決めても、それだけじゃ届きませんよね。 というわけで、他の種目のランキングも見ているわけですが、どれもこれも一筋縄ではいかないスコアばかりですね。ビンゴだけがちょっとだけ希望が持てるスコアになっていますが、あれも結局、レインボースライムとはぐれメタルとキングスライムが同時に来るのを待つゲームですからね。スロットも、レインボースライムのレイド中にメタルスピンを引くところから始まるゲームですからね。ルーレットも、レインボースライムのレイド中に36倍を2回以上当てなきゃいけないゲームですからね。 ただ一つ言えることは、回さないと当たらないということです。泣き言を言ってる暇があったら、一回でも多く回せって話です。バージョン 5.5 のメインストーリーは今ここです。どうやら例のアレが始まるみたいです。例のアレは結構な時間がかかるので、今日はもう時間切れなので無理です。ユシカさん、ちょっとそのままの状態で待機しておいてもらえますかというわけで、本日の動画は以上で終了です。